はい骨盤調整コアヨガトレーナーのゆきです今日はお腹やっていきましょう食事に気をつけても運動してもなかなかこの腰回りって取れていかないですよねでも今日の寝っ転がっただけでできるエクササイズを最後までしていただいたら絶対1回で変化があると思うのでぜひ最後までやってみてくださいまずはほぐしていきましょう寝っ転がっていただいて 一緒に手のひら肋骨に当てていただいて息を大きく鼻から吸って口からしっかりふーって吐きながら肋骨ぐーっと締めますで。おへそ背中に引き込んで硬いお腹作っていきましょう。膣もね、ぐーっと引き上げられればなおいいですよ。で今このね、ツンツンってやると硬いお腹この状態で指でつかめるところだけお腹を掴みましょう。お腹のお肉引っ張り上げて でちょっと揺すります。縦に揺すったり、横に揺すったり。持つところ変えて、お腹が硬いですよ。その状態で、つかめるお肉をつかんで引っ張り上げて、りま縦に揺すったり横に揺すったり持つとこ変えてお腹硬いですよその状態でつかめるお肉つかんで引っ張り上げて縦に揺すったり横に揺すったりそうやってお腹をマッサージしていきましょうお腹硬くして指でお肉つかんで引っ張り上げて縦に揺すったり横に揺すったりお腹全体やっていきましょう縦に揺すったり横に揺すったり お腹がが硬いのが大事。お腹キュッと硬くしてであとはつかめる脂肪をつかんでいきますねはいそしたら足伸ばして手を上げるとなんかいつもよりここがねすごいもうお腹がぺたんこになった気はしませんかそしたら今度ウエストやっていきますよ。左足伸ばして、て、右膝曲げて で、この体ゴロンと左に倒しますで、腰が痛くなければ膝床につくところまで腰が痛かったら膝浮かしてて全然いいですよここにね、何かクッションかヨガブロックとか置いていただいてもいいです手でこのウエストのお肉をつかむんですがやっぱり息口から吐いてぐーっと肋骨締めておへそ背中に引き込んでお腹カチカチにしていきましょう ね、ちつ引き上げられればなおいいですね。その状態でお肉掴んで引っ張ってゆする。お肉つかんで引っ張ってゆする。で背中の方までね、手が回るようだったら背中の方もしっかりとお肉掴んで引っ張ってゆする。この骨盤の横、お尻もちょっとつかめれば掴んでいきますね。この辺もね、すごく腰上肉気になりますよね。しっかりと引っ張り上げて縦縦横横って感じ。 揺するのが大事そしたら反対いきましょう膝の下にはブロックがクッション置いていただいていいですよお腹をふって肋骨締めてお腹カチカチにしてお肉掴んで揺らす掴んで引っ張って揺らすお肉掴んで引っ張って揺らすってしていきましょうねこの骨盤の 横あたりもしっかりとお肉掴んで揺らすってやっていきますねはいそうしたら天井を見ていきます両手後ろにつきますね右足を上に乗っけて息を大きく吸って胸開きます吐きながら気持ちいいところまで体を左に倒しましょうでこの左の この体側がすごく伸びてるのを感じていきます。手のひらでグーっと押して肩と耳を離しましょう。吸って戻ります。これ10回いきますね。吐いてふーっと伸びて。てはい吸って下ろす。三。はい吸って下ろす。よ。うん。おへそ背中に引き込んで。 はい、吸って下ろす、五、はい、吸って下ろす、六。おへそなるべく横向きましょう。吸って下ろす、七。吸って下ろす、八。吸って下ろす、九。 吸って下ろす10そこでキープしましょう手でね床ぐーっと押して10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0吸って下ろしましょう左足を上に乗っけていただいて体を向こうにねじっていきますねはい吸って吐きながら と体を右に。手で床ぐーっと押して肩と耳を離しましょう。はい吸って戻る二、吐いて。はい吸って戻る三、吐いて。はい吸って戻る四、吐いて気持ちいい範囲。決して無理しないで。 吸って戻る5を吐いて、はい、吸って戻る6吐いて、うんうん、吸って戻る7吐いて、うんうん、吸って戻る8吐いて。 吸って戻る、吸吐いて。はい、吸って戻る、吸う、吐いて。はい、吸って戻ったら、ラスト気持ちいい入りですよ。ゆっくりと右向いて。手のひらマットを押して、十九、八、七、六、五、四、三、二。2 1,0 戻りましょうはいいかがだったでしょうか脇腹もお腹もすごくすっきりしたんじゃないでしょうかこれを続けていただけるとどんどんすっきりしてくるのでぜひ寝る前に続けていただけたらと思いますそれではまた Hi.